も込みですさて本日はこちらクラクラ日本一決定戦用のクランから動画をお届けしたいというふうに思うんですがいやこれ私のじゃないんですよね残念ながらクラメンがですねあのいやクラウさんと当たりましたよって言ってねあの興奮して連絡してくれてでまさかバ番狂わせかと思ったら、まあ、残念ながら負けてしまったらしいんですがまあ、その負け方がめちゃ気持ちよくねものすごい綺麗な前開を2個取られたっていうことであの呼んでくれてですねまあ、動画を撮っているというところになります あの自分も出たかったですね。めちゃくちゃなんかツイッター盛り上がってるし、クラン内でもメンバーが楽しそうにそれ参加したんで、あの行、行きたかったんですけども、 あの、この時間がですね、ちょっと厳しくて、ドイツって日本全あ、ドイツって、あの、日曜日にですね、店が全部閉まっちゃうんですよ。で、買い物だからその日用品とか食料とか、土曜日に基本買いに行くんですけども、あの、時短があるせいで、始まる時間が土曜日の12時なんですよね。もうここからがっつり買い物行かなきゃいけない時間で、ちょっと、 とね、さすがに無理があって今回ダメでした。チェックインまでしたんですけど、ほんとね、運営さんには申し訳なかったですね。土壇場でキャンセルお願いして、売り切させてもらいました。もう l i n s とかね、なるべくこう時間を作って、午前中買い物スマスとかして、うんうん、参加できるようにしたいなというふうに思っているところなんですが、ちょっとまあその辺の話はさておいてえ、今日見てきたのはそのクラウスさんのアタックですね。あの、見せてもらったんですよ、このアタックを。 なんですけども、すんごいね、やっぱね、あの、確実性が高いアタックをしているなっていうのが印象的で、で、たくさん本当にもううまいポイントがありまくってるんですけども<笑>、僕の中で、あ、これは、あの、応用が僕らでもこう、きくなっていうテクニックを、え合計10個に絞って本日 お, お届けしたいというふうに思います。それをね、1個1個え見ていきましょう。ではですね、まず、えー、1回目のアタックですね、こちらなんですけども、クイヒーラバルですね。えっと、戦術の考え方としては、ここクイヒーで潰します、 こっちロイヤルチャンピオンで潰します。で、こっちをキングで潰します。ということですね。で、えっ、ー、とですね、呪文構成まず見てほしいんですが、えっ、ー、と、平質の呪文1個を除いてこれですね。全部他は、えっ、ー、と、クイヒにも使えるし、ラバルにも使える。無駄がない呪文構成になってまですね。この呪文構成がすごく、えぇ、ー、この無駄のなさっていうのがやっぱり学ぶべきポイントの一番目かなというふうに思うのと、 このインビジの呪文。これね、ロイルチャンピオンに使うんじゃないかなっていうふうに思う人も多いと思うんですけども、えっと、これですね、実はクイーンに使います。で、今回、ここのね、すごい高火力隊ですよね。これ、タウンホールがあって、陸の黒壺が2個あって、宝もあって、防衛軍、アーチャークイーンもいる。どう見てもこれも7地に入っていくようなもんでなんですけども、レイジーとフリーズとインビジを使ってクリアしていくんですね。で、このインビジっていうのは、そ、あのー、 ユニットを隠す効果があるっていうのは、まあ、逆の言い方をするとダメージを受けずに一定時間いられるっていうことなんで、こうね、瀕死になったアチャークイーンを回復する時間稼ぎになるんですよね。で、これ、防衛援軍をしっかり見て、つったところで中身確認してからのポイズですね。これもすごくうまいですよね。で、えっと、その後、えー、バーバリアンキングはこちらの3時方面の壁の中、いつの間にかもうカットと壁焼きが終わってますね。すごいな<笑>。で、入れていって、 で、レイジをかけて、アーシャークイーン、これやられないなっていうことを確認するために少し時間を置いてますね。インビジかけて、これ今、レッドゾーンになってて体力を一気に回復させましたね。これがさっき言ったインビジ効果ですね。でさらにジャンプをかけて奥側に歩かせていきながら、もう援軍も連れていて、怖いものなしのルートをロイヤルチャンピオンを歩かせるということですね。 これ防衛軍が出てくる前に焦ってロイちゃん出しちゃうっていう方もいらっしゃるかもしれない。多分僕やっちゃうと思うんですけども、もれ結構怖がって。なんですけども、そうすると、ロイちゃんが全部防衛軍と勝ち出っちゃって、あっという間にやられちゃいます。全く伸びなくなっちゃうんで、しっかりとアーチャークイーンに防衛軍撃破させてからロイちゃんだっていう、このね、ワンテンポ遅らせたロイちゃんがすごくうまいポイントで最後4つ目。 今から出てくる突撃艦。これね、この、相手のロイちゃんにこう当ててくるんですよね。なんですけども、中に入ってんのが、バルーン8、7体プラス、えー、なんだっけ、ベビードラゴンですね、1体入っている。ね、で、これによって、えっと、ロイヤーチャンピオンを処理していくわけなんですけども、このですね、突撃艦なんかちょっと持たないなっていうふうに思う方多かったんじゃないかと思うんですよ、見てて。多分、 えっと、この村の配置も当然これ初見で攻めてるんで、ここにテスランがゴリゴリっと出てくる可能性も当然あるわけですよね。そうするとアーシャクイーンがタンフォールの角に入らないで揃えていっちゃうというケースがまああり得る事故のパターンかと思います。そうなった場合にタンフォール壊さなかったら星1で負けちゃうので、しっかりタンフォールを壊すために突撃艦はタンフォール破壊用の保険でも持っていったんじゃないかなと思っていて、そのためのバルーン7体じゃないかなっていうふうに思いますね。この突撃艦の無駄のなさ、 どちらにも使える2種類の使い方ができる突撃の準備、さらに2種類の使い方ができる呪文の準備っていう、このもう準備からしてもすごいというところと、クイヒーをタンホール の, この超高火力隊に突っ込ましても生き残らせられるっていう、まあ、判断ですね。 そのためにインビジを持っていっててるポイズン効果に乗っちゃうと結構やっぱ苦しくなってきちゃうのでそこでやられないようにインビジの呪文を持っていって1回赤状態になったクイの体力を回復させるためのインビジこのもう準備とそれを使いこなせるという確信ですよねこの辺っていうのがまあすごくうまいさらにロイヤルチャンピオンは相手の防衛軍をちゃんと処理し終わってから出すっていうこの順番ですねこの辺っていうのがあのこの1本目のアタックに詰まっているものすごい大きなあのヒントなのかなというふうに個人的には思いました はい、では2つ目いってみましょう。えーとですね、こちらのアタックですね、今度はスーサイドラバルになるんですが、ね、とここには、ね、6個あのヒントがあるかと思ってます。まず、バルーンからの突撃艦ですねで、これをアンホールの方まで持っていくのかと思いきや、このね、今入れるのかと思いきや、手前の宝石ゾーンに落とすんですね。でこうすることによって、えー、とここの削り見てほしいんですけども、宝石器、さらに奥側にあるテスタとか、この辺全部削りながら、 この壁際のこの外の方、ここまでこう削っていくわけなんですよ。で、そうすることによって、これから出てくるキングっていうのが、逆走しないようにしてるっていうね。この、えっと、突撃艦スパビスによって、しっかりと主要施設の破壊プラスサイドカットの効果ができてるってこの二つの意味を持った突撃艦ラバー、えー、っと、スパビスのやり方がすごくうまいなという点と、さらに、 いった防衛軍ですね。アーチャーでここに釣り寄せてますね。これ、大砲が来ないところを狙ってアーチャー出して、アイスゴーレムをアーチャークイーンで、これ、ノーダメージで撃破してます。要するに、ババリアンキングが出ている状態で、アーチャークイーンが足止め食らっちゃうっていう状態はあんま作りたくないんですよね。そのババキンがう打たれ損になっちゃうんで。 どうせ撃たれるんだったらアーチャークイーンがその後ろからつも破壊してくれるような、そういうような格好を作っていきたいので、まずはアイスゴーレムを破壊してからアーチャークイーンを出す。で、さらにこのポイズン出す位置ですね、これ。えっと、ここが、えっと、ま、ポイズンのエリアになるんですけども、狙いはロイちゃんなんですけども、ロイちゃんがギリギリ入るようにして左側に打ってますよね。これ、バーバリアンキングが歩っていくゾーンに、スケルトントラップがこう出てきた場合、それを、え、このポイズンでちゃんと焼けるように、 オインのの無駄のないい方をしているっていうこれがですね、まあ、すごい7個目 の, あのポイントなんですけども、やべえなっていう感じですね。で8個目のポイントはこれから来ます。壁開けですね。この壁を開けるわけなんですけども、バーバリアンキングを外周にも歩かしちゃいたいんですね。こっち側カットしたいんで。なので、歩くことを見計らってからのタイミング見ての、えー、っとスーパーウォールブレイカーでね。でさらにこのベビードラゴンでカットを促進しているところもまあ見逃せないんですけども、それ以上にやっぱりうまいのはこの後の2つ目の壁開けもそうですね。 いて壁開けのタイミングっていうのがちゃんと測られている。結個ね、この形よくあるんですよ。ババキン中に入れたがある人もいって、僕もそうなんですけども、じゃなくって、ババリアキンがもう外周にガーンと歩かせちゃうことによって、アーチャークイーンをまここっすぐこう狙ったところにね、壁の中の方に進ませていくっていうパターン。で、これも、えっ、ー、と、ウィズトをアーチャークイーンが壊した瞬間にウォールブレーカー出すことによって、えっ、ー、と、このタンホールのルートを作るわけですね。で、えっ、ー、と、うまいポイント、9個目ですね。 えー、とこのタウンホールが起動した瞬間にこれ、まあ、クローク発動してるの分かりますかね、これ。で、このタイミングがすごくって、タウンホールを落とすときに、まあ、クロークをこう我慢しちゃって、えっ、ー、と普通にこう殴ろうとする方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけども、これやっちゃうとアーチャークイーンの体力を無駄に削られちゃうんですね。なので、どうせクローク吐かされちゃうんだから、もう早めに入っちゃって、ダメージ受ける前にタウンホール壊しちゃいましょうよっていう風な使い方をしてるっていう、これがうまいですね。 でえ、さらに、ロイヤルチャンピオンを出した瞬間にもうバルーン展開してましたね。今ちょっと言いそびれちゃったんですけども、アーチャークイーンとロイヤルチャの体力が満タン状態でこうラバルを展開し始めることによって、えーあ、クイーンとロイヤルチャンピオン、さらにラバル部隊が並行してこう進む。 ね、こうなってくると、各々おのおのが、えー、とそれぞれターゲットを取りながらユニットが進軍していくので、まあ、当然ながら、ラバハウンドとバルーン、さらにヒーローたちが受けるダメージの総量が減るということ、さらに、えー、当然総量が減って生き残れば、破壊がより促進されるので、防衛説の壊し損ねが減る。さらに時間切れのリスクが減る。時間を負けるわけですよね。っていう、まあ、いろんなメリットがある。この クイーンロイヤルチャンピオン、まあキングが生き残ってたらなおいいんですけども、生きている状態でスタートするラバルっていうこのタイミングですね、これが10個目の、すごいうまいなと思うポイントでした。6個、えー、振り返っていくと、突、え、水、ー、を出す場所ですね、サイドカットプラス使用室の破壊という点。で、次、えっ、ー、と2つ目っていうのが、えー、釣った援軍はしっかりアーシャーで釣って、無害なところでクイーンを、えー、使って処理するという点が2つ目。 でえ、ポイズン打つ場所ですね。ロイヤルチャンピオンに使うんですけども、真上じゃなくて若干左側え、これからババキンが歩いていくところに出てくる突たらを警戒しているっていう、この、えー、技術で。さらに壁開けのタイミングですね。しっかりとバーバリアンキングがそこを通り過ぎてから開けることによって、アーチャークイーンがえそのまま壁の中に垂直にこうね、向かっていく。こうなっていたら、この垂直に向かわせるためにキングでこの辺を全部カットさせていくということなんですね。 で、この壁開けのタイミング、さらに、えこのウィストを壊してから、ちゃんと壁をさらに奥まで開けていくっていうね、オールブレーカー出すタイミングがすごくあの絶妙ですよね。で、タウンホールに出くわしたら、もう即クロークを使うことによって、無駄なダメージを受けずにアーチャークイーンの体力をちゃんと減らさないような、えー、使い方をしている。これクローク温存するのは逆効果っていうのをね、 もうクラウザさに襲わりました。で、えー、10個目、えー、アーチャークイーンロイちゃんが体力満タンで生きている状態でもうどんどんラバル開始しちゃうことによって、プレードルのユニットがお互いを補完し合って、より破壊を促進し、時間を巻くというね、この合計6個の技術、この攻めに入っている、すごいね、盛りだくさんの、あのー、内容を見せ て, てもらったかなっていう感じがします。 ではね、えっ、ー、と、ここまでで一応お伝えしたいことは全部なんですけども、流しながらもう一回見ていきましょうかね。えっ、ー、と、10個言っていきますので、それぞれ、あの、目で追ってもらえたらなと思うんですけども、まずは、このタンホール区画に入れるアージークイーンですね、ここを生き残らせられるというもう核がまたあったことがすごいんですけども、それを生んでいる要因は、インビジの呪文を持っていってるという点ですね。さらに、クローク、レイジ、フリーズ、ふんだんに使うことによって、いかようにもアージークイーンの体力を、えっ、ー、と、回復させる。も要するに、レイジは常に切らせないんですけども、 減ららないでいででた上でも体力を削られちゃう場合にはフリーズを使う。で、フリーズを使っても体力が削られちゃってもうどうしようもない場合にはインビジを使って緊急回避をする。それでももう呪文も足りません、体力も足りませんって場合にはクロークを解放してもうとどめの緊急回避っていうもうね、えー、っともうで 2個フリーズ2個目、インビジ3個目、クローク4個目というもこのね40の体力管理策を要してここを突破していくっていうことですね。で、さらに呪文ももしもそれ全部使い切らなかった場合っていうのはラバルパードにも応用できるように無駄な呪文を持ててないということですね。で えーと、次、えー、ロイヤルチャンピオンを出すタイミングですけども、この防衛軍しっかり処理して、アーチャークイーンの体力もちゃんと管理できそうだなっていうところを見計らってからロイちゃんを出すっていうところですね。アーチャークイーンがロイちゃん出して、なんだかんだしてるうちにやられちゃってはもう元も子もないので、バワキンをしっかりとこの3次方面から2次方面に歩かせていって、で、アーチャークイーンはタウンホールから投石の方面にジャンプで入っていくですね。ここをちゃんとレイジを使って、 体力が減ってきてやばいなっていうところでしっかりインビジを使ってこれで体力をブルーのマックスまで回復する。で、このタイミングでロイヤルチャンピオンの登場ですね。キングとアーチャークイーンがターゲットを取ってくれてるんで、ロイちゃんに入るダメージは極小になっていると。ジャンプを使って屋側に入っている。で、こ、えー、のまあロイちゃんのタイミングっていうのが3つ目だったんですけども、えー、と最後4つ目は突撃艦の中身ですね。えー、バルーン7体プラス、えー、ベビドラを使うことによって えー、アーチャークイーンがタンフォールの核に入らずに逸れてた場合、タンフォールをケアするようのたくさん入った、えー、バルーン。で、えー、それがプラン通り行けた場合っていうのは、最後ロイちゃんに当てていくことによって、えー、と、バルーンたちの全滅を防ぐための突撃感にしていくという感じですね。これ多分ロイヤルチャンピオンここですよね。あのワンチャンクい火で処理もまあ一応できる位置にあったん、ね、で、それも絶対考えてらっしゃったと思うんですけども、倒されてもちゃんと中に入ってるベビードラゴンでロイヤルチャンピオンをこうね、 え、処理しますよっていう、もうこの何重にも仕上がった、この、えー、保険の保険の保険ですよね。いやー、すごい。っていう感じですね。<笑>あの、まあ、プランニングに保険をかけるっていう考え方もやっぱすごいし、そこのバランスですよね。これに関しては、まあ、やっぱりその、 一朝一夕に身につくものではないと思うんですけども、プランディングする上でこういう、あの今今日お話しするこの10個のヒントっていうのがいろんなところでこう生きてくると思うんで、うん、まあ、ぜねこう頭の片隅に置いてもらえたらとてもいいんじゃないかなというふうに思いますし、自分もそうしていきたいというふうに思います。で、えー、ラスト、ねラストっていうか、このアタック。ここにある6個のチップスね、えー、しっかりと見ていきたいんでまず1個目。 スウィズっていうのは必ずしもタウンフォールを狙うわけではありませんと奥まで入れるとなるとエアスイーパーの影響を受けちゃうんで手前で落とすことも実ないとで手前に落としたからにはしっかりと相手の主 力, 主力防衛を壊しながらこの壁際までこうカットをきっちり入れていくことによって次に出すヒーローパートのサイドカットで無駄なユニットと時間を割くことがないようにしてますねで釣った防衛援君はアーチャーでしっかりと壁際に釣り寄せると で、釣り寄せることによって、無害なところでアージアクイーンを使って処理をする。バーバリアンキングとアージアクイーンが、えー、アイゴレのフリーズ効果で止められてる間に、ガンガンダメージばっかり受けちゃうというような、もったいない状態を作んないわけですね。でこんな感じですね。で えっ、ー、と、次、ポイズの呪文。これも、え、ロイちゃんにかけるんじゃなくて、え、まあかけるんですけども、ロイちゃんだけにかけるんではなくて、進行方向にかけることによって、出てくるスケルトントラップっていうのをスムーズに処理できるための、えっと、不適というかですね、使い方をしているという点。これが、えっと、このアタックでの3つ目、合計で7つ目のところですね。で、次、ウォールブレイカーのタイミングですね。あ、えっと、バーバリアンキングがちゃんとこう通り過ぎてからカンパス入れず、スーパーウォールブレイカー。で、さらに、この、 ライクの手前を開けたいので、えー、とウォールブレイカーは、えー、と壁の中に施設がある一番近い壁を開けるわけなので、えー、このままいったら今、これウィズトの壁を開けちゃうんですね、ここのところを。なんで、ウィズトワーチャークイーンで壊して、壊した瞬間にスーパーウォールブレイカーを出し、ここですね。はい、そうすることによって、次に一番近い、えー、施設がある壁を壊していくということになります。でさらにこの後 えー、アーチャークイーンはタウンホールと貸し合う瞬間にクローク発動することによって無駄な体力の減少っていうのをさせないわけですね。クロークがスケルトントラップに行っちゃうっていうのもすごくもったいないし、そういうことをさせない。で、ロイヤルチャンピオンとアーチャークイーンをこう並行して進めることによって、お互いがつかず離れずの関係で進んでいて、ダメージを分散させる。かつ そこにも同時展開でラバルを出していくことによって、ロイヤルチャンピオン、アーチャークイーン、ラバルパートっていうのが全部並行して進むことによる、えー、と破壊の促進ですね。あと時間の巻きですよね、えー。をすることによる確実な前回へ の, の布石作りっていうことですね。いうところ。これが10個目ですね。今回のこの2つ目の攻め、まとめていくと、突ィズの落とす場所と、その効果、サイドカットプラス主要収力施設の破壊。で えー、援軍はアーチャーク、えー、アーチャーで釣る。で、ポイズンの場所ですよね。で、壁開けのタイミング。アンホールには即黒く、ロイヤルチャンピオンアーチャークにはが生き残っている段階でラバルを回す。その合計6つ。で、先の様子と合わせ合計10個ですね。いや、すーんごい。 やっぱこれですね、自分が全部やっぱ折り込みながら攻めるっていうのは難しいし、多分もっともっと、あの、クラウドさん、こういう引き出し持ってらっしゃるうちの、まあ、ごく一部なんでしょうけど、でも多分こういうふうにですね、あの、可視化言語化してみると、あ、これ自分の攻めにも使えるなっていうポイントはきっと出てくると思うんですね。なんで、頭の片隅にこう置いておいて、あの、攻めを考えるとき、プランニングの際に引っ張り出すことができるようにですね、えー、覚えておきたいなという、まあ、ヒント10個、えー、今日はまとめてみました。 いかがでしたでしょうか、えー、ともしこれ参考になったよということであれば、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また、えー、私のチャンネルですね、こういうクラン対戦のアタックの解説けの動画中心にやっております。えー、これからもタンフォルーンホール12から14幅広くですね、えー、動画をお届けしてまいりますので、どうぞご視聴いただけたら嬉しいなとい う, いうふうに思います。よろしくお願いいたします。では、えー、本日も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。